皆さんこんにちは、ハートカイロプラクティック整体医の平野ですえ。本日はですね、慢性痛のアプローチとは、慢性痛のアプローチとはというお話をさせていただきたいと思います。はい、え長引く痛みに対していろんなアプローチの方法治療方法あると思います。はい、その上で。 この筋肉が硬くなっていることで痛みが出るっていうのはよく聞く聞話ですねもちろん私の方でも全部の例えば座骨神経痛であれば全部の筋肉の理状筋が硬くなっている可能性がありますとかあるいは理状筋だけではなくしてふくらはぎでおなるとか太ももの筋肉も過剰に疲れてて硬くなって痛みやしびれにつながっていますといったお話をさせていただくことは多々あります。 他の治療院でも他の YouTube でもえここの筋肉が原因です意外と肩の筋肉が肩骨神経痛の原因になってるかもしれませんとかですねいろんな提案をしていると思います、はい、でえそもそもじゃあ 何, 何が原因なのかといったところをですね今日はあのハート回路の考えととしててお話しさせていいいたただきたいなと思いますえこう。よく言う根本原因あるいは根本的に治そうとすることを根治とか言ったりもしますかね、はい 基本的な部分というのは誰しも知りたい部分だと思いますので、ぜひ参考にしていただければなと思います、はい。それではお話し進めていきます。まずですね、痛みは結果であってですね、原因ではないんですね。痛みは結果であって原因ではないと思います。例えば小さい頃誰しも転んだ、すりむいたとかですね、転んで怪我したことは、誰しもあると思います。その時に、 怪我の部分を直、えー、す例えば絆創膏をこうつける消毒をするとかいろいろな方法あると思いますけれども一番いいのは転ばないようにすることですよねよく転んでしまって、えー、慌てんぼうだとかですねあなたはよく転んでしまうわねとお母さんにも注意されたことがあるかもしれません、はい、そういった時にどうするかっていうとももをしっかり上げて歩こうとかですね、えー、急に走らないとか周りを見て走るとかですね いろんなのす。それが根本原因を治して健康な体を作っていきましょう怪我しないようにしましょうというような考え方ですよね。はい、でよく言うもう我々もあの私も説明使 い, 使いますけれども、えー、痛みやしびれにつながるときにまずよく言うのは筋肉に注目するんですけれども。 筋肉が硬くなっています。じゃあなぜ硬くなっているのか筋肉が硬いからほぐして血流よくしましょうじゃあどうしましょうかマッサージしましょうあるいは筋膜リリースしましょうといった方法があると思いますしかし疲れてしまうと筋肉はやっぱり固まってしまいますじゃあそもそも何が原因なんだろうといったことを考えた時にストレスが溜まりやすい体質であるとか思考パターンとかですね あるいは食事のアンバランスで栄養素が不足して血流が悪くなって筋肉が硬くなっているといったケースがあると思います。はい。でそういった場合にですね、えー、一つ考えてみてください。筋肉をそもそも操作しているのは何でしょうか。筋肉をそもそも操作しているのは脳からの命令電気信号です。そしてその電気信号は神経系を伝わって筋肉の方に。 命令を命令を出して筋肉を収縮して体を動かしているわけですねで、この時に栄養のバランスであるとかその方の体の使い方であるとか疲労やストレスが溜まりやすい生活をしていると脳の方の命令がしっかりと伝わらないことがあるんですね固まったまんまになって緩まれって筋肉を緩まってくれっていう命令が伝わりにくかったりとかですねあるいはしっかり収縮して運動機能を しっかり働かせてねっていう命令が伝わりにくいので疲れやすかったりあるいは転びやすかったりってことも原因の一つですねですからじゃあどうしたらいいのかマッサージしても筋膜リリーしてもダメじゃ あ, えまあダメってことはないでしょうけどすぐぶり返してしまうとかですね何とかもうちょっと維持したいといった時に考えたいのは神経系のバランスです脳からの命令をしっかり伝えて神経系が元気になると。 筋肉も凝りり、りにくくくななっったたあるいはほぐれやすくなったりします。し、は、ま、い、よく言うマッサージをしても次の日に戻ってしまうとかいうケースは根本的 に, 神 経, 系に神経系に元気がない可能性があります、はい、でハート回路ではその神経系を元気にするっていうところに注目して痛みやしびれを緩和するっていうふうな方法をとっています、はい、ですので、えー、皆さんもですねいいろいろ、えー 痛みやしびれの改善軽減緩和を行うときに根本的にじゃあ何が原因かなと思われたときに是非神経系の流れバランスといったものに意識をですね持っていかれるといいと思いますあるいは一つの方法として取り組まれるといいんじゃないかなと思いますその中にはもちろん自律神経も含まれます自律神経が乱れるとですねいろんな症状が出ますねこれはもう女性の方とかでしたら ご存知だと思います不眠の原因であるとかですねいろんなこと出ますそういった意味も含めて神経系っていうのはバランスをとっても重要ですので是非痛み系の軽減緩和に神経系のバランスっていうのを根本原因として視野に入れていただければなと思います、はい、本日もご覧いただいてありがとうございました失礼いたします